スピオカやゲボ色のアイスクリームを取って飲まずにしてる日本の SNS ユーザーさんこんにちは。綺麗な海だろうここ死りうちなんだぜうっせぇわ。はぁ。軽トラを横転させた日本の若者も、この国の人たちのネットコミュニティとかで、腐って書かれてるんでしょうか日本なんか子供が線路に立ち入っただけで、人生終了するくらい叩くからな。私が行ってた公立の小学校も、 それくらい普通にやってたけどなぁ普通に迷惑をかけるこっちの方が大炎上すべきだろミサイル法の元の平等ややった悪事ベースの死刑はこの世の中には存在しない事故ったんだろネタになるぞオラ TikTok の動画撮って踊れよなんだっけ Twitter でバイクで事故って救護された後に病院の食事がまずいってツイートしてた人といたよなバイク乗りの神経ってそれくらいいかれてるから普通にすり抜けができるんですねそしてこれは 信号無視をしていく車に流されて信号無視をした車の方だけが、事故を起こす動画。周りの人みんながルール違反してるのに、自分が一回だけやった時だけ、それがバレて怒られるやつみたい。はい問題です。今何が起きたでしょうか 左から車がジャンプしてきて、速報倒立回転。スピードを出し過ぎた状態で段差を乗り越えたことによる、ジャンプがきっかけだ。もっとスピードが出てたら、空気で持ち上げられて上に吹っ飛んでいくんでしょうけど、エンジンがある前の方から墜落しましたな。スピード出し過ぎなのは事実だが、あの手の前高が高い SUV は、高速で段差を乗り越えると安定性を著しく損なう。この欠陥が出たな。急ブレーキしながら急ハンドルを切るという。 そのまま死んでもおかしくなかった下手くそムーブ、ベンツの安定性のおかげで助かりましたな。車に頼る運転は頼りないが、頼りない車を選ぶことほど問題ではない季節の変わり目に変な人が出るからご注意ください。週に1回はそういうコメントをいただきますが、この動画を見れば気持ちがわかる。はそのうちバイクにも、最高速度と排気量制限かかりそうですね。追いかけるなよ、オレンジポルシェ事件をきっかけに。 新車のトルクが制限されることとなってそれで次世代の高価格帯 EV 戦争にボロ負けする未来交差点内は駐停車禁止場所って知らんかったかもし私が警察官でここに呼ばれたら自己処理してほしいなら最初に駐車違反として罰金払えっていう。当て逃げっていうレベルじゃなくて駆け、ま、たやってるのかよ この展開は予想できませんでしたねオーバーハングってやつだな路駐するときは大型トラックの邪魔にならないか考えろってことだ山道のこういうところに止めてる人って基本的に釣りしに来てるんだろうけどまさか自分の車の方が別の車も釣ってて食い逃げされてるなんて思わなかったやろなワイルドスピード劇中車の現実信号待ちで止められて遅い車に詰まるだけのカーライフ何回か東京行ってるけど日中は全部混みまくって渋滞してるからな マジで深夜の首都高くらいしか楽しみないんじゃないか冷蔵庫これで今日は娘いっていう城島哲也に冷えたペットボトルの水をキャップ開けてから渡してあげるんだぞ行動には道路ともそれ以外とも呼べない第三の領域というのが存在するそこほ ど, どうだろその処理能力が 今回の渋滞を抜ける鍵になる段差を乗り越えるときに前後方向へのキッチングを制御して底面をすらないようにするんだバカやってんじゃねえ左側のポールまで 15cm 以内に近づければ右側のタイヤをアスファルトの上に乗せられる左右のトラクション差を最小化し路面が荒れた状況下でもアクセルを全開でショートカットできるんだ俺のスペースはきっちりもらうぜついてこれっかよもらえてねえやんけミラーをやっちまったこれは長引かせるわけにはいかねえぜ いくら合流後の加速中といえど、ベタ踏みする奴はほとんどいない。その一瞬の隙をついて前に出れば、煽り運転バトルのリズムを作ることができるんだ。左から抜こうとハンドルを切ってしまえば、マシンは左を向き、直線で最大の加速力を出すまでに、ロスが生じる。その隙をついた、ブレーキランプのパッシングを応用した全開スパートだと思ったんだが、ブレーキを踏んでペースダウンとは、色をつかれたな。ジェフベゾスがこれ見たら、火星行くのやめてドローン配送にコミットするレベル。ドローンと配送の間違いだろ、合時の 後方確認はシャムを見習え。真面目な話この天候で無投下のシルバーもいかんブラインドヒーアタックテー原藤津さんっていうアカウントからコメント来る